南風連の皆さんですよろしくお願いしますはい皆さんこんにちは南足柄から参りました南風連です、えー、私たちの自慢できるところは、えー、どこのチームよりも平均年齢が高いということで、えー、だけど踊りは若い人には負けてないなって以前から私は思ってるんですけれども、えー、とですね、南風連は、えー、この外のイベント もう2年ぶりぐらいですね、えー、ですのであの皆さんあのとっても楽しみにしていましたのでぜひぜひあの怪がなく踊り切れることを願っておりますので皆さん拍手で応援してくださいよろしくお願いいたします<笑>みんな大丈夫風強いけどねしていきましょうか入っていっぱいあります南風連戦士番号花<笑> Yeah. <laughs> れ傘大丈夫だった布も<笑>はいそれでは会場の皆様に感謝の気持ちを込めてれありがとうございましたナンプレレンでした